こんにちは、葵です。今日はこちらの食材。春が旬のソロ豆を使ったソロ豆のポテトサラダのレシピをご紹介します。ソロ豆を使うことで色味もすごく綺麗になるし、じゃがいもの食感と合わさって本当にポテトサラダがまた一段と違う美味しさになります。また少ない調味料で美味しく作るコツもたくさんご紹介していきます。 ちなみにそら豆って空に向かって育つので「そら豆」っていう名前なんですっていうのをよく保育園の食育の皮むきの時に子どもたちに写真付きで教えてましたそれでは早速作っていきましょうあおいの給食室今日使う材料ですじゃがいも じゃがいもは保育園ではメイクインを使っていますメイクインだと形がねこうスッと細長いのですごく皮むきの時間が短縮できるっていうのとあとよく煮物とかでも煮崩れしにくいので基本的に全ての調理でメイクインを使いますで男爵もよりもメイクインの方がちょっとしっとりした仕上がりになりますそれから高温缶と人参と今日はそら豆今日のね主役ですねそら豆を入れていきます では野菜を切っていきましょうじゃがいもは大きめの半月切りにしていきますこのまま、えっと後でつぶしますのでざっくりで大丈夫です今は新じゃがが美味しい季節ですので新じゃがで作るとねまたさらにみずみずしさが増して美味しくなります そしたらじゃがいもは変色を防ぐために水の中に浸しておきましょう栄養素流れ出ちゃうので5分間だけ水にさらしたらすぐに水から引き上げますにンジンは角切りにしていきます普通のポテトサラダ作る時は一ち切りで作るんですけど今日はちょっとごろっとしたそら豆とあと根ーがありますので形状を合わせて角切りにします 毎回ね手袋切りそうで怖ほんとそれね異物購入になっちゃうから保育園の時すごい気をつけてたんですけどではそら豆を剥いていきましょう確かそら豆くんのベッドっていう絵本があったと思うんですけど。 それをね保育士の先生に読んでもらってこの空らのポテトサラダ出したりとかすると子供がその絵本のことを思い出してすごいよく食べてくれるんですよなのでそうやって結構保育士さんともよく連携して食べさせてましたね。 あと子供にそら豆の皮むきさせたりとかで意外と子供ってここを割るのが難しいから<笑>こういうふうにボキッてやると簡単に割れるよって言ってよく説明してましたね<笑>意外とねこのさやから出すっていうのも子供ってちょっと難しかったりするので簡単な方法をお伝えしてましたそしたら そ, そら豆は薄皮も剥いておきますこの 黒くなっている部分と反対側の部分に軽く切り込みを入れます包丁でで切り込み入れたところから手で剥いていくと薄皮が取れますのでこの薄皮もね噛み切れないので切っていきます 1回これ先にゆでてからあのむく方法でも大丈夫です多分そっちの方が簡単にスルッと抜けるのでちょっと皮むくの難しい場合はそういうふうにやってください保育園だと1回先にゆでてしまうとこれをもう素手でね触ったりとかっていうのが衛生管理上できないので先に皮むいて切るっていうふうにしてるんですけど、まあ、ちょっと硬くて大変なのでどっちでも大丈夫です 薄皮剥いたそら豆は半分に切っておきましょう私が勤めてた保育園では<笑>あの結構そら豆ねよく食べてましたそら豆ってなんか子供を食べないようなイメージを持ってる方もいらっしゃると思うんですが残食なかったですねこのサラダ特にあとそら豆そのものをおやつで出してることもあったんですけどみんなパクパク食べてました 今缶は水気を切っておきます。保育園では缶扱うときはよく洗って消毒してから扱いましょう。今日はねこれ全部使わないんですよね<笑>。ちょっと多かったから測ります。では野菜を茹でていきましょう。まず一番初めにじゃがいもから茹でていきます。じゃがいもは水から茹でますのでお水の中に入れたら火をつけましょう。 お湯かからら茹でると表面だけが柔らかくなっって中ままででしかかりと火が通ららなないので必ずお水から入れますなぜじゃがいもからやるかというと今日ポテトサラダですのでじゃがいもを茹でた後に流水にさらすっていうことはできないんですねそうするとべちゃっとした仕上がりになりますのでなので流水にさらさずに粗熱を取るっていう形になるので冷めるまでにすごく時間がかかりますそのため一番最初にじゃがいもから茹でていきましょう じゃがいもの真ん中にフォークをスッと刺してもう簡単に割れたらこれでもう柔らかくなってますので火を止めててに開けていきましょう結構メイクインなんでね形しっかり残ってるんですけどちゃんとね中は火が通ってますそしたらここからが今日の一つ目のポイントです 今茹でていたお鍋を軽くすすいだら火にかけてでこの中に茹で上げたじゃがいもを入れていきます小拭き芋を作るような要領で少し鍋ゆすったりとかあとこの木べらでいりながら加熱をしていきますで焦げやすいのでちょっと 弱, 弱, 弱火で加熱をしていきましょうで焦げそうになったらちょっとあの火から浮かしたりしてこのままいっていきます でなぜこれをするかというとこれを一旦やっておくことでしっかりとじゃがいもの水分が抜けますのでべちゃっとした仕上がりにならずホクホクしたポテトサラダ作ることができますで今日はポテトサラダですのでこの時点で少しジャガイモを潰していきますだいたいこの量だったら34分ぐらい。 冷たらもう水分飛ぶので、潰し加減はこれはもう完全にお好みで大丈夫なんですが保育園で作る場合はちょっとゴロゴロと形が残るぐらいにしてましたあまり潰しすぎるとそれがちょっとボソボソして子供が食べにくいっていう子も何人かいたのであんまり潰しすぎずちょっとゴロっと形が残るぐらいにしてましたそしたら次のポイントです熱いうちにじゃがいもをボウルに移します であーもったいない<笑>これは私が食べるので戻しますが保育園では、ね、絶対これはしてはいけません<笑>でボウルは最終的にこの中で全部材料を合わせますので少し大きめのボウルを用意してその中にじゃがいもを入れていきますそしたらこのじゃがいもに少し味をつけておきますお塩とそれからここにお酢も入れていきます お酢は他のサラダとかで使う場合は酸味飛ばすために加熱するんですが今日は逆に酸味を生かしたいので加熱せずこのまま混ぜていきますでこのじゃがいもにお酢を混ぜておくことでマヨネーズの量が少なくてもしっかり味を感じることができますお酢の酸っぱさって減塩効果にもなるので調味料を少なめで作る保育園のポテトサラダにはお酢がかなりアクセントになりますで熱いうちに 入れた方がしっかりとじゃがいもに味がなじみますのでじゃがいもが熱いうちにお酢とお塩をしっかり混ぜていきましょう私このポテトサラダ大好きなので本当はもうちょっと倍で作りたいぐらいなんですけど<笑>ちょっと動画用なんでね皆さんが作りやすいようにあんまり多い分量では作ってないんですけど個人的にはもっと食べたいなーって思ってます<笑>しっかりと馴染んだらこのまま粗熱を取っておきましょう では他の材料も茹でていきましょう人参もお水から茹でていきます根菜類は基本水からですお水の中に人参入れたら火をつけて茹でていきましょういつもは大体細切りにしているんで大体3分ぐらいで揚げるんですが今日は角切りでちょっといつもよりも厚みがありますのでその倍の6分ぐらい茹でたら引き上げていきましょう まあ、とにかくあの食べてみて柔らかくなっていれば大丈夫ですのでだいたい目安は6分くらいになりますそしたらそら豆も茹でていきましょう薄味で作りたいのでこの中にお塩は入れずに茹でていきます 美味しそう。私そら豆大好きなんですよね<笑>なんかよく小さい頃におばあちゃんがそら豆を何味だったか忘れたんですけどお醤油とかでちょっと煮込んだやつをよく作ってくれててそれがおじいちゃんのおつまみだったんですけど小さい頃に私がそれを横取りしてパクパク食べてた記憶があってなんかその頃からそら豆がね結構大好きだったんですよね多分それはおばあちゃんがそら豆を食べさせてくれたっていうそのきっかけで好きになったんですけど。 なので、本当は個人的にはもっとこれにそら豆を入れたいぐらいなんですが、今日はね。あの保育園用なので、量はやっぱりちょっと挑戦してます。そら豆は23分茹でたら引き上げていきましょう。そら豆の食感とじゃがいもの食感って似てるので、合わさった時にね。すごい美味しいんですよね。そしたらこれは流水にさらしてしっかりと冷ましておきましょう。 ではてての材料を合わせていきましょう保育園で作る時はこの茹でた野菜結構もうあの時間が経ってしっかりと水分蒸発してるのでそのまま入れてしまうんですけどご家庭だともしかしたらすぐに入れる場合もあるのでそういった場合は必ずキッチンペーパーで水分拭き取ってから入れていきます。 この形状だとギューって水分絞ることができないのでこれで拭き取ってしっかり味なじみを良くしていきます保育園だとね一つずつこれやるのって工程がすごくね時間かかって難しいのでこれはやらないんですがお家庭で作るときは量も少ないのでしっかりとここで水分を取っていきましょうまた落ちちゃった<笑>私が食べるからよしとしよう そしたらここに水気を切ったコーン缶と、わー、色がきれいになった<笑>。それから仕上げにマヨネーズで味付けをしていきます。マヨネーズ入れます。色味が美しい<笑>。この緑はね、あの、そら豆の色になるので、この場合はきゅうり入れないんですけど、もうここにね、ハムとか入れても美味しくなりますよね。さらに色味を加わって。美味しそうだよ。 食べたいよ、早く。この美しいコントラスト。もう見た目がね、綺麗なだけでやっぱり食欲ってそそられますから。うわ、綺麗ポテトサラダ、なるべく冷蔵庫で冷やした方が味が馴染んで美味しくなりますので、食べる前に一旦冷蔵庫で冷やしてから提供しましょう。青いの 給, 食室給食、室給食、嬉しいな。何でも食べましょう、うよく噛んで。 みんなそろってご挨拶それでは皆さんご一緒にいただきますちょっと待ってあの早く食べたくて気持ちが先走りすぎてさ最後すごい音痴だったよね<笑>めちゃくちゃ急いで歌っちゃったもうさあ食べたい<笑>いただきますもう我慢できないよいただきますうーん 抜群ですよ。このバランスが全てうん。美味しいうん。ホクホクだいやー満足です。<笑>あのそら豆の食感とじゃがいもの食感ってすごく似てるのでそら豆入ってるんですけど食べた感じこう。同じような食感でこう合わさって苦手なお子様もこれだったらパクパク食べられます。 あとじゃがいもにしっかり味付けてますのですごく食塩量とかは少なくて今回ハムも使ってないんですけどそのじゃがいもの味とかあと酸味がしっかりと後から効いてきてこれだけでもね十分食べて美味しいです保育園のポテトサラダってきゅうりも加熱殺菌の意味で一回茹でてしまうとどうしてもね色がくすんじゃうんですけどそら豆だと茹でても色くすまないのでこれだったらねかなりカラフルに仕上がります。